10ケラ30代女子が5月22日以降も応援したいキンプリメンバー、ランキング、長瀬角と高橋海と残留組を超えたのは海外での活動を熱望するあのメンバー、トップ3。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 QNG&OPS は今年の5月23日で CD デビュー5周年を迎えるが、その前日の5月22日にメンバーの岸優太平野ヒラ神宮寺優ジングジはグループを脱退し、平野とジングジはジャニーズ事務所を退所、岸も今週に事務所を退所する予定だ。長瀬角と高橋山は、その後も二人でグループを続けていく。 そこで今回は10ケラ30代女性100人に5月22日以降も応援したいキンプリメンバーについて聞いてみた。四角第3位の高橋山には変わらない笑顔を見せてほしい。第3位は高橋海人。高橋はシクストーンズへの森本慎太郎とドラマ、だが情熱はある日本テレビ系でダブル主演を務めている。 高橋は4月9日放送のオシャレイズム同局系で金プリの今後について聞かれるとしばらく黙り込み大きな目に涙を溜めてお越。 しかし、すぐに息を整えると、一人でも多くの、応援してくれるファンに会うために大きいステージとか、もっと回数多く会えればいい、と語り、メンバーが何よりも僕は好きなので、みんなが幸せに暮らせたらいいな、ずっと友達でいれたらいいな、と思います。と笑顔を見せた。キンプリへの思い入れが強く涙も浮かべていたから、17歳、女性学生フリーター。 新しい金プリとして良い音楽を作っていってほしい20歳女性事務職これからもファンのみんなを守ってほしい27歳女性主婦グループに残り頑張る姿を応援したい28歳女性企画マーケティングアイドル活動を続けて抜けた人の分まで頑張ってほしい30歳女性主婦 娘がジャニオタになるきっかけになったのがまだジュニアだった時の高橋海人くんでした。その頃から変わらない笑顔の絶えない姿を変わらずテレビで見せてもらいたい38歳女性パートアルバイト。だが情熱はあるのは若林役で俳優としてもとても開花するなと思いました。アイドルのや俳優として活躍する姿をぜひ見せてほしい29歳。 女性、総務人事事務演技や、ダンス多方面で活躍してほしい。30歳、女性総務人事事務俳優業が増えているのでテレビドラマだけでなく舞台などの生のお芝居も見てみたい。35歳、女性主婦。資格第2位の長瀬門には、何にでも、挑戦してほしい。第2位は、長瀬蓮長瀬は、福山雅春主演ドラマ、ラストマン。 TBSK で初の刑事役に挑戦している。昨年メンバーの挙手が発表された際、長瀬は3人が脱退後グループを続けていくことに悩んだといい、このグループを残したい気持ちもすごいあって2人で k n g ド p スを守っていく決断をさせていただきました、とコメントした。k n g ド p スの看板を背負って頑張ってほしい、28歳、女性。 ドラマやバラエティ番組の司会など様々な活躍ができると思うので何にでも挑戦してみてほしい。24歳女性。デビュー当時から応援していました。今後も俳優など活躍に期待している24歳女性事務職。ファンの立場に立って物事を考え発言していて素敵だから28歳女性事務職。 俳優業だけでなくバラエティでも活躍してほしい24歳、女性事務職。アイドルとしてだけでなく演技やバラエティなど様々な場面で活躍してほしい25歳女性。資格第1位は、ズバ抜けたスター、平野潮。第1位は、平野潮。 レイヤーはグループデビュー時から海外進出を強く望んでいたが自分の年齢と向き合った時に全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい目標を失い今回の決断に至りましたと脱退理由をコメントしていたアーティストとしても俳優としても実力が十分なりズバ抜けたスターの素質を持っている 音楽活動や俳優活動を中心に今後はワールドワイドに飛躍してもらいたい27歳女性会社員あんなにも人を引きつける魅力があって人をドキドキさせる能力があるのだからやはりテレビなどのメディアに出続けてほしい38歳女性営業販売友達が好きだから最後まで見ていたい14歳女性学生フリーター これまで通りドラマやバラエティに出てほしいですが難しければ SNS 活動を楽しみにしてます。25歳、女性、<笑>俳優業。ドラマをよくやっているし、運動神経いいからアクションも積極的にやってほしい。27歳、女性、<笑>グローバルな活躍を期待したい29歳女性。 ドラマや映画など演技はもちろん愛されキャラでバラエティでも活躍してほしい33歳女性主婦。いろんな可能性があるから頑張ってほしい37歳女性出版マスコミ関係。人を幸せにする人だからどこの場所でもそれは応援したいです。一番はアイドルを続けてほしい37歳女性。